いらっしゃいましたら、ぜひあのよさこい体験しに来ていただけたらなと思います。はい、準備の方大丈夫ですか？はい、それではえっ、ー、と夜祭りという曲を行ってたいと思います。えっ、ー、とこちらもですね。あの、いろいろフォーメーションを組んでるんですが、ちょっとあの会場の狭い関係で、あのなかなか大きくは披露できないかもしれませんが、ぜひあの最後、皆さん掛け声など一緒にしていただいてお楽しみいただければと思います。それでは夜祭り。構え Okay. <laughs> つけてくださいメンバー全員で挨拶したいと思いますはいそれでは今日も皆さん5000円どうもありがとうございましたありがとうございました ありがとうございました歌声ソーラン有線の皆様でしたどうもありがとうございましたお気に入りましうお願 い, い